はい。サブちゃんを撮ります。はい。<笑>いやタイミングめっちゃあったじゃん。いや合わせて。ちょっと 聞, 聞こえんの？聞こえ聞いてるよ。い<笑>や、ちょっと聞いているん だ, いやそうだ、ね。今日の動画だからねこれわかるこの<笑>これがね<笑>コーラを引っ張る動画今編集してあるんだよね、はい、さっき撮ってでもあのあと何分から家出てますね。うん。そうでもサブちゃんを撮ります。 僕のただの趣味なんですけどあのたまーになんかこう移動とかでそのなんかタクシーに乗るタイミングがあってそういう時になんか僕音楽あんま聞かないんでタクシーの運転手さんとなんかお話ししようと思って、えー、なんかこう絶対に聞く質問があって「あのタクシーの運転手をやっててなんか怖い体験したことありますか?」って。 よよく聞く聞んですよ結構皆さん一つは話を持っててもう最近で一番怖いなと思ったのがあのー、タクシー乗ってきた人が新宿かなんかに、えー、っと夜中の1時ぐらいにその新宿で女の人を乗せたらしいんですよ今60歳ぐらいの運転手だったんでまあ10年以上前って言ってたんでまああれですけど<笑>で女の人が乗ってきて で、えっと、栃木かなの日光にあるなんとかの滝に行ってほしいで「あこれロングだ」ってあのー、長距離走るからすごいお金高くなるしこれやったなーと思ってえ車発進させて「じゃあ上でいいですか」って「まあ、高速使っていいですか」とか「真下にしますか」みたいな聞いたら「あ高速でいいです」で「じゃあ高速乗ってきますね」って言ってふと思ったら「 その滝確かになんか観光の名所であるらしいんですけどその、そんなこと言ったって1時に出たら着くのがまあ何ですか4時ぐらいだったりするらしくてなんか時間的にその付近で降ろしちゃったら人、周りに何もないからその、手前になんかこう人がいるようなところに降ろした方がいいですかみたいな聞いたら「いやーその滝のところで大丈夫です」って言ってて。で、まあよ でも4時ぐらいに着いちゃうんで周り、たぶん街灯とかもないですし危ないですよみたいな話してたらの女の人が「いや大丈夫、大丈夫です、大丈夫です」ってずっと言っててなんでじゃあ4時に、そこ4時とかにそこに行く必要があるのかなって思ってこう聞いたらしいんですよなんで4時に4時そんな朝早くにその竹のところ行ってなきゃいけないんですかってそしたらその女の人が「いや、大丈夫です」 いや、なんか変な人もいるもんだなと思ってそのタクシーの運転手をタクシー走らせて近く、そのもうその滝有名な大きい滝の近くまでこう来たらしいんですよ。でこのこの先行ったところになりますけど本当にもう こ, こ, この先はもう人あんまいないですけど大丈夫ですねって後ろパッと振り向いたらその女の人はもう裸足で。 タクシー乗っててたらしくてもうゾッとしてタクシー乗って手人の方は「あちょっとでも一旦道間違えちゃったのこっち側寄りますね」って言って交番の方に行って「すいません」って多分自殺をしようとしてる人が乗ってますみたいな感じであの…交番に行ったらしいって聞いてたいやに聞いてない本当にやばいんだよ時間がどうもいやでも、うん 僕もそういうい経験あってどういう経験いやタクシーの運転手に怖い話されたことあるのトに何も言ってないの聞いてないのに俺聞くじゃんうん俺本当にされんの、うん、怖がらせようと思ってた、ねうん、タクシーって右側が運転手でしょ、うんうん、で1人だけ今までで1人で乗ってくんのに右後ろに座る人がいるの あはいはいはいはい後ろ見えない、うん、基本的にタクシーの手順はこうやってハンドル切っててさ、うん、斜めだからねで左から乗るように作られてるから、うん、左後ろに座るのにその人だ今日右後ろに座ってたん怖いじゃん、うん、普通に、うん、で高速乗ってたら、うん、せんべい食わせていきたって怖い、うん、無理やり<笑>あっあと第2位があってほんと強靭の話なんだけど タクシーに乗ってきた女の人が車の中で髪切ってたって、ねえー。いや怖いな<笑>。はい。こんな感じです。サブちゃんめっちゃ夜遅くに出します。あーちょっと止めに行くのめんどいな。